こんにちは。筑波大学の丸ラです。このビデオがプログラミングチャレンジ第7回文字列アオゴリズム。今回は文字列検索についてお話しします。では皆さん、文字列検索問題について、えっ、ー、と、まあ、3つのアオゴリズムを紹介したいんですが、まず問題の定義、 をなんか復習しましまょう。文字列検索問題が、まずあと文字列 t、まあ、テキストの t です、ね、があって、その t の中で文字列 p、パターンをえっと検索、t の中に存在するかどうかをチェックしたい。つまり、テキスト t の中でパターン p を検索したい。でえっと、もし p がえっと t の中に存在する場合、えっとその 要素インデックスを、えー、と見つけたい。まあ、例えば t がスティーブンイベントであれば、p はイヴの場合だと、その要素が2と7ですね。イベントの場合だと、要素、まあ、これは2ですね。2と7。で、イベントが7であれば、え、イであれば、要素は7。で、イーニングだとあの t の中に存在しないので、まあ、よくアウゴリスムでは、なんかマイナス1とか none とかを返すことが多いです。 で、えっ、ー、と、ま、あ、文字列検索が、ま、あまず、普通の場合だと、えっ、ー、と、文字列検索、検索は、あと、課題の中に日が必要なときに、あの、ま、あ、えっ、ー、と、基準ライブラリー、標準ライブラリーの、えっと、文字列検索関数を使いたい。C と C++ の場合だと STR、strstr, str, tp とか、えっ、ー、と、あとは tfindp とかですね。で、Python も tfindp です。 あとは Java を使っている人は tindexofp を使ってみてください。まあ、あの、基準ライブラリの関数を使うと、えー、っと、まあ、バグが避けるし、だですが、えー、っと、まあ、たまに、その自分で文字列検索のオグリスムを書かないといけないですね。どんな時が必要かというと、まあ、例えば、なんかその、えー、っと、検索の中でちょっと条件があります。例えば、い 1と i が同じ文字として扱ってくださいとか、0とが同じ文字で扱ってくださいとか。ま、あの、もう少し、なんか、基準ライブリこれ、この場合ですと、あの、 正規表現を使うことができますが、まあ、今回の授業で正規表現が、えっと、まあ、話さないので、まあ、あの、自分で、えっと、アオリスム実装すること、そうと想定します。まあ、もちろん、正規表現で、えっと、問題を解けるなら、ぜひ、正規表現を使ってください。あとは、なんかそのぐ、えっと、文字列じゃなくて、グラフとか、えっと、グリード、 とかで文字を検索する場合だと、あの、まあ、この基準関数を使うことができないですね。ま、あとは、なんかその、同時に、えっ、ー、と、テキストとパターンが複数がある場合ですね。それだと、ま、ループで基準ライブリを使うこともできますが、まあ、たまに同時に3つの、3つの文字列を、えっ、ー、と、同時に検索することが、えー、ま、あの、簡単ということがあります。 まあでは、えっ、ー、と、自分でと、自分の手で、あの、そう文字列検索アオゴリズムを作ることについてお話ししましょう。<笑>まあ、毎回通りなんですけど、複雑なアオゴリズムを実装する前に、まず、えっ、ー、と、前端作で、えー、と実装してみよう。ですね。で、えっ、ー、と、文字列の検索の前端作が、まあ、こんな感じですね。なんか、っと、 ループの3乗でできます。例えば t、テキストの中で全ての文字 i についてはその p がその i で始まっているかどうかをテストするアオグリスムです。ということはまずテキスト t をループしてですね、で、えっ、ー、と、マッチングしているかどうかのカウンターを準備します。 で、まずそのマッチングは true にして、なぜかというと、false になったら、ループをできるだけ早く終わりたいんですね。で、えっと、パターンの中でをループします。まあ、もちろん、マッチが、えっと、しながらループします。マッチが崩れたら、このループをあと、まあ、あの出ます。止めますですね。で、えっと、まあ、あの t のサイズ、テキストのサイズをチェックし超えてないかチェックして、 次は、えっ、ー、と、パターンとテキストをあと同じであるかどうかをテストする。まあ、これは、えっ、ー、と、ならない、成り立たない場合だと、マッチングを止めます。で、このループが終わった後に、マッチングは true であれば、p を見つかったという意味になりますので、あの、まあ、それを出力します。 で、これはどれぐらい、えっ、ー、と、時間がかかりますかね。これは前も言ったんですが、あ、3乗じゃなくて2乗ですね。これは1乗ループで、ここも1乗ループです。で、このループが t サイズのループ。このループが p サイズのループ。ですので、最悪の場合だと、えっ、ー、と、ot かく、えっ、ー、と、ot かける p。まあえーと、実は平均の場合だと、o of t ですよね。あの、 t が、まあ、あと、自然言語のテキストで、p はあまり大きくない場合だと、まあ、これは o of t になります。ただし、なんか、こんな場合だと、っと ot of p ですね。a, a, a b. これはね、なんか、えっと、これはすべてをループして、で、ここで崩れる。で、ここ1文字をずれます。もう一度これすべてをループして、で、これすべてをループして、で、これはすべてをループするんですね。ですので、ま、こういうふうに。 これをね、あの、こういう風なケースを避けるために、アオゴリスムを賢く組み立てるんですね。アオゴリスムを賢く組み立てると、ワーストケースが OTP じゃなくて、まあ、OT に近づきたいです。ですので、それは、あの、多分、モジュレッツ検索の、っと、有名なアオゴリスムと言われると、えっと、KMP、Newth Mole p r a c t アオゴリスムです。ですね。 あの、これは何かの考え方かというと、えまあ、そのワーストケースが P のプレフィックスが、えっと、T の中にいくつかが入っていると、ワーストケースに近づきます。ですので、えっと、そのプレフィックスを記録して、これが繰り返しているかどうかをチェックすると、あのこのアグリスムを少し早くすることが、させることができます。 アイディアとしては、えっ、ー、と、KMP アオグリスムが、その P と T の、えー、と部分マッチングですね。部分マッチングを記録します。で、えっ、ー、と、どこが部分マッチングするかというと、えっ、ー、と、プレフィックスが同じところです。ですね。で、その部分マッチングを使って、あの、T の文字を飛ばすことに使います。で、えっ、ー、と、KMP 法の、えっ、ー、と、まあ、 計算コストが O of P plus T。で、P が小さいの場合だと、まあ、O of T に な, ってになりますですね。じゃあ、えっ、ー、と、KMP のアイディアとしては、例えばこの T に、えっ、ー、と、まあ、この P をマッチングしたい。ですね。で、全員探索ですと、まあ、ここは I と S をマッチングせずにね、この S がなんか13まで、ここまでは S が マッチングをしなかったですね。で、ここが、えっ、ー、と、マッチングします。で、この77が、まあ、この、えっ、ー、と10、10文字がマッチングして、で、ここの E とこの25が、えっ、ー、と、マッチングが崩しました。ですね。ここですね。I が25と場合だと J が上だと、えっ、ー、と、マッチングしてなかった。ただし、えっ、ー、と、 ここですねここまでマーチングしたので、えーまあ、こ, こ, なんかここから15から23、とすみません、15から21までに、一つ一つ検索することが必要はないんですよね。あのー、77p がこれだとわかるので、ここからここまでをマーチングするであれば、ここからここまでに、 と15から21までマーチングができないっていうことが、とガウゴリスムの中に記録したい。ですので、あのマーチングの再開が22から続けたい。ですね。で、22から24まで、ここの、えっと、0から2をマーチングして、で、次は25から続く。で、25から、えっと、29まで続いて、で、ここはまたマーチングする。 77. これはマッチングしましたですね。30から30、42。で、これをマッチングしたので、次を続くのは、もう一度これは続く必要がないので、あの、38から続けたい。で、38から50をもう一度マッチングして、で、これはすべてを続くことが必要なくて、46か ら, から続けたい。つまり、 えー、と1から13までまあ1つずつマッチングしてで14から25までマッチングしました。これマッチングしたので14から22を飛ばす。で次は22から25を飛ばす。で25から30を1つずつマッチングして30からえと42をマッチングするので30からこの38をもう一度飛ばします。 まあ、これは考え方です。ですね。これは KMOP の考え方。なんかその P の中を見て、P を一部分をマーチングすると、T を全てを見るじゃなくて T の中を飛ばす。ですね。じゃそれをどうやって作るか。アイディアとしては、そのト a r アレイ、なんかリワインドアレイって書いてましたけど、なんかトーブアレイっていうアイディアです。ト a r アレイがこういう風なテーブルで、<咳> あのこのテーブルがミスマッチするとどこに戻ればいいのかですね。あの例えば、えっと、マイナス1から、えっとまあ、0から6まで、まあまあ、0でマッチングする と, マイナあと、まあ、パターンの最初でマッチングしましたので飛ぶことはできないですね。だけど、例えば0から6までマッチングすると、6でマッチングを崩すと、 S に戻ります。0に戻ります。0に戻るので、6から0に戻るのは6文字なので、T は6文字を飛ばしても OK っていう意味です。ただし、例えば9まで行、えー、くと、1に戻らないですね。1と戻らないといけないなので、あのマーチング再開すると、9文字を飛ぶじゃなくて、8文字だけを飛びます。 この V が2に行くので、この V も8文字だけを飛びます。ここをなんか、この B からこの B までに戻すっていうこと。そこから続くっていうアイディアです。じゃあ実際に、えっ、ー、と、プログラミングを見てみましょう。実際のプログラミングを見てみると、まあ、これは、えっ、ー、と、テキスト T のと、あの、テキスト、えっ、ー、と、パターン P。 あとは、その、戻す割レの B になります。で、最初が戻す割レのを作る関数があります。これは、えっと、P を回して、で、えっと、ま、P はすべての文字が違ければ、ま、その、あと、トぶアレイがすべて0になりますけど、あの、前の P、 あと前に p、同じ文字列があると、それをつながりますですね。なんか pi と pj が同じであるかどうかですね。あの i がフィックスして、えっ、ー、と、j を飛ぶっていうことです。で、あの、このプリプロセッシングをアレイを作った後に、あの、kmp を検索します。ですね。あの、まあ、 1文字列ずつを探して、で、それを飛べて、あとマッチングしたときに、マッチングを隠したところが、えっと、J ですね。なんか、テキストを歩くインデックスを BJ で飛べ飛ます。まあ、これはあの KMP 法になりましたんですけど、もう一つのアオゴリスムがえっと Z 法ですよね。 次はもう少し新しいアオゴリスムで、まあ、えっと、文字列検索のもう一つのアオゴリスムとなります。<笑>えっと、Z アオゴリスムのアイディアが、えっと、まず、えっと、searchStringS を作ります。S が、えっと、P パターンプラス、 この s の文字。まあ、この s って s じゃなくて、特別なシンボルの文字ですね。p プラスシンボルプラス t ですね。で、えっ、ー、と、z アオゴリスム方が、そ の, プレフィックスの、prefix の長さのあと文字を作り、のあとアレイを作ります。で、えっ、ー、と、その、すべての s の中のインデックス、要素 i に対して zi が、えっ、ー、と、その、 s のプレフィックスが i で始まるプレフィックス。まあこれは何の意味かというと例えばテキストはこれこの a, a, s, a, b, a, a, b, a, a, t ってことですねでこの中に a, a, b を検索したいこうすると s が p プラスドラサインプラス t になりますつまり s がこれですね a, a, b これは p ですねパターンでドラサインとこれは t ですねで a はまあ a が始まるんですけどこの A から始まるのは、まあ、えっと、この1の文字列のサイズですね。B から始まるプレフィックスは A とマッチングしない。ですね。で、また A で始まると、まあ、このプレフィックス I があります。ですね。あの、ZI が、あと、レイフですね。で、あと、すみません。ここから始まる、ね。AA がここ AA にマッチングので、これはサイズが2。AS が、A が、 A とマッチングします。S はマッチングしないので、これは0。で、次は AB。A が A とマッチングしますですね。B はマッチングしない。で、AAB がここの AAB をマッチングしますので、このサイズが3。で、これは A とかですね。でこれは B。で、これは AA がこの AA とマッチングしますので、サイズが2。で、これは作ると、あの、P のサイズが出る えっと、ところが、この3が出るところが、えっと、マッチングされたところとわかります。これはね、なんかこの1パスで、これは OFM でも、なんか、あの、で、と作ることができます z 法。z 法のプログラムがこんな感じです。えっと、Z アレイが、まあ、まずその検索 StringS と、で、その、あの、prefix サイズの Z をパスします。 で、n が s のサイズで、left と right と k があって、で、まずは left と right が0ですね。なんか、これは、えっと、prefix のサイズと次の探すのあと場所です。で、えっと、このループが、えっと、s をすべてをループします。ですね。で、えっと、この i が r の場所より大きければ、ま, あ、まず prefix をすべてを検索さ、えっと、探さないといけないですね。 で、L と R が初期化して、I に初期化して、で、えっ、ー、と、文字列、なんか、検索割りの最後までいかなくかた場合だと、R を、えっ、ー、と、進みます。ですね。で、<笑>まあ、prefix、これ、このループが終わった時だと、その I から始まる prefix のサイズが分かりましたので、zi が R-L。で、R は戻ります。で、そう、そうすると、えっ、ー、と、 L が進むことができます。で、R がまだ、えっと、R が I の後になると場合だと、そのプレフィックスを大きくします。これもちょっとよく見て、このアゴリスム結構賢くて面白いアゴリスムになります。このアゴリスムの解説がまあこのページにも書いてあります。まあ、日本語のページでもなんか Z4 で調べるといろいろなあの解説のページが出てくると思います。 まあ両方、K、KMP 法も Z 法もその計算コストが O of t plus p ですねで、えー、と動き方として考えると KMP があのステートマシンでその検索をなんか飛ばすんですけどで Z 法がすべて の, のサブストリングの場所を探しますなので、まあ、それぞれのアゴリスムに、えー、と役に立つところがあります はい。えっ、ー、と、文字列検索法については、まあ、このビデオでした。あの、学ばでは、えっと、KMP と全員探索がの、のサンプルコードがあります。まあ、残念だから、あの、Z、Z 法のコードがなかったんですけど、まあ、この PDF の Z コードを使ってみて、見てください。では、皆さんご清聴ありがとうございました。